ははいこんばんば猫です今日はちょっと風変わりですが、えー、新型コロナウイルス接触確認アプリの COCOA ココについて紹介したいと思います。皆さんねもう使っている方もいるかもしれませんがまだ入れてないよなんかテレビ CM で見たことあるんだけれど、えー、どういうものかよくわからないから何もしていないそういう方に向けてね ちょっとでも多くの人に使ってもらえればいいなぁと思ってこの動画を作っております。中一以降ですが、まあの内容がねどうしてもセンシティブなところがあって、あくまでも私が個人的にえこの動画見てくださってる方に紹介したいそういう意図でえ動画制作しているものになります。 アプリ自体ですね、何かプライバシーをこうひどく侵害するようなものとか、そういったこと一切ないですが、まああの、責任は取れない。まあ、これはすべての動画においてそうなんですけれども、ちょっと内容がセンシティブなので、あえて注意事項、最初に書かせていただいております。ご了承ください。さて、ここから本題ですが、COCOA 使っていますかというのが私からの提案になります。COCOA というのは、 えっと、COBIT19 コンタクトコンファーミングアプリケーションの愛称として、日本の c o ッ i ナ1 9トラッカーですね、それを愛称 COCOA と呼んでいます。公式サイトというか、配布しているのはですね国の厚生労働省がえ管轄になっていまして、ここのサイトでえ公式ページが見られます。アプリのインストールは、アプリストアでコロナとか検索すると、 えー、1個だけ見つかるるようになっていと思いますアンドロイドの URL と iPhone の URL もしこの動画を見終わって入れてもいいなって思ったら概要欄にリンク貼ってありますのでぜひご参照くださいではここからは公式のサイトを見ながら説明していきたいと思いますまずどういうものかですね 実は、えー、っと、内容、概要欄ですね。公式ページに記載あります。ちょっと小さいので、大きくしたいと思います。ちょっと文字が、あれですね。中のペーパーを開いた方が、文字がしっかりして、ちょっと開きました。内容としてはですね、このアプリを入れますと、お持ちの使っているスマートフォンの Bluetooth ですね。あのイヤホンとかあの画像を転送したりとか使う機能ですけれども、Bluetooth がビーコンになります。要するに、私が今ここにいますよっていう情報を発信するビーコンになります。で、お互いこのココアアプリを使っていると、えー、そのビーコンを検知してですね、記録を取ります。で、1メートル以内。 かなり近い距離で15分以上要するにおしゃべりとかですね立ち話とかご飯したりとかイベント会場で会っていたりとか映画館に行って前後左右とかですねそういうところでずっと15分以上いるとこのビーコンの ID を記録しますそれで万が一この右の左の方がですね PCR 検査等であのコロナ感染してますよということが分かったら、この方がアプリに対してですね、まあ、陽性確定しましたというところをアプリから登録します。そうすると、こちらの接触した記録を持つ方にですね、まあ、通知サーバーからあの残念ながらあの15分以上、要するに濃厚接触してる た疑いがあります。という通知簿がですね。アプリ経由で飛んできます。こういうことをやっていわゆるクラスター発生だったりとか、自分が意図しないところで、こう感染しているリスクが高い。要するに、あの濃厚接触してほどえっと感染リスクが高いので、スクリーニングとして。まああの pcr 検査受けた方がいいですよ。これも自治体によって対応状況。 混み具合とかもうくじ変わっているので対応実際どうなるかは本当にその時次第なのですがひとまず濃厚接触しているかもという事実がこのビーコンアプリによって得られるそういう仕組みになっているんですねあくまでもあの強制するものではなくて協力というスタイルをとっていますつまりアプリを使っていていも、 自分自身がこのアプリに対して陽性者登録をしないと、あの濃厚接触した相手にです、ね、通じ飛ばないんですね。まあ、このように、ビーコンっていうと、なんかちょっと怖いな、濃厚接触してるみたいのがわかるってことは、誰といつあったかが全部わかっちゃうのみたいなところが気になるかもしれないんですが、こういったプライバシーを最大限配慮した仕組みになっています。 また、よくコロナ2週間待機すれば大丈夫だっていう話がありますよね。よって、2週間以上の古いデータは自動的に破棄されていくという仕組みになっています。で、万が一接触通知来てしまった場合は、こんなような画面になっていて、最寄りの検査機関、保健所ですね、そういったものがわかるようになっているようです。 現時点でこの濃厚接触アプリどれくらいダウンロードされているかなんですが12月2日5時時点この動画録画している今日ですね2095人の方がまあ利用していると、まあ、ちょっと累計ダウンロードなので厳密ではないかもしれないんですがかなり多く使われているということですね私もこのような動画作っているぐらいなので入れていますそして 最近すごい陽性者、過去最大級に日本、増えていますけれども、このアプリを使って、実際に登録されている方、もう3468件、協力してあの登録されているということで、もし万が一っていうところにですねこう備えて、相互協力するためのアプリ、もう実際に使われ始めていて、有効に機能しているということが分かっていただけると思います。 アプリのダウンロードは最初に申し上げましたが、個々のアプリで、まあ、Android とか App Store で、接触確認アプリとか、コロナとか入力すると、おそらくヒットすると思います。もちろん私の概要欄から URL を直接押していただいて、画面に従ってインストールしていただいて、設定していただければ、それも OK です。このアプリは仕組み上 でできるだけ多くの人が使うことで効果を発揮します自 分, の見回自分の安全だけじゃなくてもし自分が感染して周りの人にそんな時に威力を発揮するアプリですのでぜひ周りの人にも進めてみてください。今日は少しセンティブな話になりましたがテクノロジーで まあ、医学、健康っていうのに貢献するための仕組みというところで紹介させていただきました。以上です。